ジュレームのジュレームリラックスシリーズの新テレビ CM に出演することが1月31日に発表された。同ブランドのジュレーム IP シリーズはキング、リンチェの平野市用ガ CM キャラクター勤務めており平野のグループ脱退退場に伴って別のジャニーズタレントに交代する用子ではないかと騒がれているアーテイル。 メグロが出演する新 CM は深夜ラジオ風のシチュエーションで2月2日から全国でオンエア開始となる。ブランドの公式 YouTube で一足早く公開され、ツイッター上では、メメ、メグロの愛称の新 CM、お顔もいいけど声がすごいクイーメメのジュレームの CM ビジュアルやばすぎ、CM 流れるたびにかっこよすぎて倒れそう W といった声が上がり、 トレンドワードにジュレームが入るなど反響が広がった。発表と同時に SNS 上のジャニーズファンからは平野仕様の CM がメグロハスに交代になったとする書き込みが少なからず飛び交い、一部の金プリファンが混乱する余波が生まれました。しかし、 平野は現在もジュレーム IP の CM キャラクターを務めており、メグロはジュレームリラックスの CM に起用されたので交代ではありません。ちなみにジュレームリラックスは2021年から田中みな実がイメージキャラクターを担当していました。ジャニーズに詳しい芸能記者。一時騒がれた交代説は誤解だったようだが、 平野は5月22日に岸優太、神宮寺優太と共にグループを脱退し、同時にジャニーズ事務所を退所、岸は秋に退所、すると発表している。以降も長瀬角と高橋山の2人でグループを継続していくというが、退所したメンバーの CM がそのまま続くとは考えにくく、いずれ別のタレントに引き継がれるのは確実と見られる。 過去には嵐の松本淳也相葉雅紀がジュレームの CM に出演していたこともあり、今回の新 CM に目黒が起用されたことを踏まえると、同ブランドとジャニーズ事務所の結びつきは強い。となると、平野の代わりは別のジャニーズタレントが務める可能性が高いのではと推測されています。前で。 こうした背景から、メグロの新 CM 出演について、ネット上のキング、リンチェのファンからは退場するキンプリメンバーの仕事がどんどん引き継がれていくようしでは平野くんのファブリーズの CM 別のジャニーズになるのかキンプリ、全員でやってきたホンダだけは変えないでほしいといった複雑な声が寄せられているようだ 一方、メグロは新 CM に続いて2月1日に女脱毛ブランド、ビートメンのブランドイメージキャラクターに3年連続で起用されたことが発表された。昨年はドラマ、サイレント、フジテレビ系のヒットで俳優として大ブレイクしたが、今年は広告人気も爆発しそうな気配だ。 ファンの支持の高さに加え、事務所のプッシュがあるからこそ広告起用が相次いでいるとみられる。もしキング、リンチェのメンバーたちが勝ち取ってきた仕事が後輩たちに引き継がれていくことになればファンが複雑な気持ちになってしまうのは理解できるがそれはある意味でジャニーズの伝統でもあるある。しかし、それでも割り切れない部分はあると見られ、今後もキング、